こんにちは。私はウィンです。日本で3年間カットとネイルケアを勉強しました。今はバーバーズで働いています。カットが好きです。これからよろしくお願いします。